十分で。待って待って。もう早くもう押す。終了。はい、皆さん、おはようございまーす。はい、今回の動画はですね。しょうちゃんに寝起きドッキリをしたいと思いまーす。 翔ちゃんがですね、今まだ爆睡中なので、急に起こして、あと10分で家を出ないと、間に合わないよーって言ってみたいと思います。さて翔太は、え、さて、翔ちゃんは10分以内に家を出ることができるのでしょうかーやっていこう。翔太うん。翔太もう時間ないよ。急いで。早く。早く。 急いで何まだ寝てんのもう出る時間だよう分かったえはい急いでもうあともう10分で出るよ待って待って待って10分で待って待ってもう早くもう遅い遅いって早くして<笑>、はい、もう準備して何の準備もう約束の時間に間に合わないって何あと10分で出ないと何 約, 束なの約束したじゃん今日大事なミーティングがあるって言ったじゃんもう出るよ早くはい、はい、準備して もう早く急いで急いで早くもうあと10分後には出るからねわかりました早く、うん、そんな悠長にしてる場合じゃないよ<笑>ほら急いで<笑><笑>急いで急いで早くで何してんのう洗うんだよ<笑>顔なんて洗ってる場合じゃないってもう急いがないともう寝癖すぎごいことになってるけどいや もう時間ないって早くもう分かってる今日大事なミーティングだって言ったじゃんあと10分で分かったって<笑>やば髪形がやば<笑>さあ翔太はあと10分で準備をすることができるのでしょうか、うんうん、はい翔太選手、はい、意気込みは、うん、もう今飲みそうなとこ<笑> <笑>あはいはいもう1分経ったよ<笑>思考停止してる場合じゃないんだけど早くはいはい<笑>あそこで<笑>寝癖寝癖 ね, ねやばいからそれ便利じゃないうんえー、はいもう2分経ったよ2分経った2分経ったようん 顔がむくんだよ<笑>いやもうそんなこといいから早くして何<笑>何もうい時間がないんだってばっん、ね、早く、はいはいうん、<笑>今コンタクトね、うん、はい今翔太コンタクトつけておりますなかなかうまく入りません<笑>時間は刻一刻と過ぎていっております 早くしてください入らんうまく<笑>入った入った入っ た, 入った次何すんのちょっと待てない待てないのよ時間がないから何するの次はああこういう時でもちゃんと化粧水をするあやばいどうしたおなら出そう<笑>ダメです<笑>いやもう今ピ使うからいいめっちゃ漫画みたいなの出たじゃん<笑><笑>あくさっ <笑>自分の匂いでやられてんのはいもう4分経つよやべえやべえやべえやべえ急いで急いでこういう時もケアは怠らないどうちゃん偉い化粧熱医美容液乳液と<笑>えっと日焼け止め日焼け止めまだ冬なのにしっかり日焼け止めしてますもうあれなのよあの太陽に当たる時点でもううよ、ん、くないのなるほどねそんな説明してる場合じゃないよもう5分経つよ<笑><笑><笑>へー 丁寧にやってる暇ないよ丁寧にやってる暇って分かっよさあ次は次は何をするのでしょうか肌肌がちょっと今あれだ化粧の時間に入りましたまああの、塗るだけだけどねコンシーラーにキビ隠しうん大事<笑><笑>どう順調に進んでいる 分かんない、順調って何が正解か分かんないんだけど<笑>あ、もうあと残り3分だよ3分<笑>もう出るよやべえもうまだ服着替えてもうそのまま出るやばい<笑>そのまま出ることになるよ い, いいのかちょっと舌つさないでおっとセクシーショット<笑>オッケー<笑>はいもう2分7分30秒はは<笑><笑>あはあー あちちあよいよ<笑>歌うう余裕が出てきたね<笑>もう時間はいな あ, っっな、はい、あと1分30秒。 え？<笑>えあとなんかあったっけ？<笑>なんか大丈夫？もう一分切ってるよ。分かりましたー。一分切ってるよ。はいはは。 はいはい終了カカカカカカ ン, カ ン, カ ン, カ ン, カン終了いたしましたお疲れ様です終了無事10分以内に外に出ることができそうですねはいはいじゃあ一旦お戻りくださいえはい何お部屋の中にお戻りください何を？はいお疲れ様でした<笑>はい というわけで、はい、朝から時間がないよって起こしたら、ちょっとは十分以内に準備ができるのかー、はいーえー。もう顔もいろいろしたのに。ないの<笑>えっと、何もありません。うーん<笑>まだ寝れたじゃん。この後、ゆっくり寝てください。うーん、いい。<笑>まあ、いいや。<笑><笑> ひょうにょう。はーい。というわけで、はい、今回の動画は、うん、えー、朝から10分以内に準備ができるのかを検証してみましたー。うわーい、えー。いやー、<笑>声出ない。<笑><笑>間に合ったね。うん、はーい、うん。どうだったこの通りですよ。<笑> <笑>疲れました<笑>いや疲れるよね、うん、<笑>なんか寝坊した時の感覚だよね<笑>はーいというわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思いま す, えます、えー、気に入っていただければチャンネル登録と高<笑>評価のボタンをお願いしま す, しますインスタツイッターティックトックもお願いしま す, しますではまたーおやすみ<笑><笑> ハハハハ。